えっと今回南アジアということであのー お互い自分の住んでいない国、知らない国に関してはさまざまなあの噂ベースの話もたくさんあると思いますので今回はなるべく資料をたくさん用意してその資料に基づいたお話なるべく客観的なデータに基づいた話ということで進めさせていただきたいと思います。えー、それではよろしいでしょうか始めます。はい えっ、ー、とですね、まず南アジアの日本語教育どうなっているんだということで、ここに書いてあるのは、えっと、皆さんのお手元の資料にもあります。南アジア7カ国の、え期、ー、間、期間数と教師数と学習者数ということですね。先ほどあの、宮本の方からも話があったと思いますが、これは2015年の調査です。で、あの、3年に一遍調査しておりますので、 えっと、今年度、2018年度に新しい調査、今調査中ということになります。まあ、お手元の資料を見ていただくとお分かりかと思うんですが、この辺が合計ですね。えっと、南アジアでだいたい4万人ぐらいが、えっと、2015年の調査時点で日本語を勉強しているということになります。 でここちょっとお分かりにくいかと思いますけど、3年に一度の調査でして、2015年の前に12年にも、はい、調査しています。で、ここに書いてあるのは、これ、2012年から15年までの比率です。つまり、学習者数はこの3年間で 40% 増えていますよ。 えー、期間数は 16.9% 増えていますよということ。で、2012年から15年にかけては、期、え、間、ー、数、教師数、学習者数ともに伸びているということが、この数字からお分かりいただけると思います。ああ、ごめんなさい、こっちもやろうかな。で、ただ、ここにあるのは、世界の期間数、世界の学習者数。 世界中で365万人いるということですね。その全世界の中で南アジアが何パーセントというふうに考えると 1% です。全世界の学習者数のわずか 1% しか、えー、南, インドあー南アジアでは日本語を学習していないということがこれでお分かりかと思います。 で、2015年のデータ、今お見せしましたけども、じゃあ2018年どうなっているんだということで、先ほどの総領事の話、えっと、うちの宮本の話にもあったように、えっと、確実に増えているとは思います。で、えっと、ここの7カ国、モルディブ以外は全部行って、えっと、この数年間もネパール、ブータン、スリランカ、 バングラディッシュというふうにいろいろ見て回っているんですけれども、確実に増えているということがこの実感できます。えー、皆さん の, 手の、えー、お手元の資料の、えー、途中からですがすいません、資料5と資料6というところもちょっとご覧になってみてください。後でこれまた詳しくお話しますけれども、例えば資料5は、 2017年度の、えー、日本語能力試験の受験者数なんですね。えっ、ー、と、2017年度の年2回の合計です。で、次のページの資料6というところに書いてあるのは2018年度の7月1回だけ の, あの数字で、まだ18年度両方の数字は書けていないんですが、例えばこれを見ていただいてもバングラディッシュご覧になってみてください。 バングラディッシュは2017年の2年間、2回の能力試験の合計で1万、ごめんなさい、1880人なんですが、次のページの2018年度の1回目で1600人を超えていますよね。で、こういうところを見ていただいても、あの、バングラディッシュではおそらく学習者数、ま、これは JLPT の受験者数ですけれども、増えているということがお分かりいただけるかと思います。 あと、ただ気をつけていただきたいのは先ほどお見せしたこの数字ですね。この数字は各国で日本語を学んでいる人の数です。つまり、ここに書いておきましたけれども、えっと、日本で勉強している人の数というのは実は含まれていません。つまり、日本でインド人が何人勉強しているか、日本に留学に行ったパキスタン人が何人勉強しているのかという数字は、 この中には含まれていないということをですね、これはあくまでそれぞれ の, あの自分の国で勉強している人の数だということをちょっと、えー、ご留意ください。はい、じゃあ先に進みます。であの、約4万人、南アジアで学習者がいるんですけれども、えー、っとこの人たちはどうして、えー、入本をしているのかというところで、ちょっとあの分類分けをしてみたいというふうに考えています。 でえっと、日本語学習ですね。日本語学習を大きく日本に行くから日本語を勉強しているんだという人と、えー、日本に行かない、特に日本に行くという目的ではなく、勉強している人というふうにまず大きく分けて考えたいと思いますで。日本に行くために日本語を勉強している人、じゃあどうして日本に行くんですかというその訪日の理由ですね。 もちろんあの家族滞在だったりですとか日本にいるバングラディッシュ人当然あの大使もいらっしゃいますそういった外交で行かれる人とか家族滞在とか様々な理由様々なビザで行かれる方が多いと思うんですが大きく分けてえっとこの二つに分けることができるのかなというふうに考えていますつまり日本に勉強しに行く人直接就労働きに行く人ですよね もちろんあの留学に行って、留学、勉強終わった後あのそのまま母国に戻る人もいると思いますし、そのまま、えっと、留学から就労へというふうに変わっていく人も多いと思うんですが、え基本的にはこの留学、就労、もちろんさっき言った大使の方ですとか、家族訪問という方の存在もあるんですがえ、大きく2つに分けて考えることができるのかなというふうに思っています。でこれ動くかな 見にくいんですが。えー えっと、今言ったように、あの、じゃあ留学、修学以外にどんな目的で行ってるのっていうことで、ここに書いてあるこの外交、公用、教授、芸術というふうに、この欄が、あの、日本のビザの種類ですね。ちょっとざっとビザの種類だけ見ていっていただきたいんですが、例えば、高度専門職であったり、医療、研究、教育であったり、まあ、昨日実習後でまたお話したいと思います。 というふうにさまざまなビザで日本に行かれている方がいらっしゃるということですね。えっと、スポーツ選手の方とかもいらっしゃるということですよね。あと、配偶者、永住者の配偶者、定住者、特別永住者といったようなカテゴリーのビザ、種類のビザもあるということですね。えっと、では話を戻します。 えっと、大きく分けて日本に行くパターンとしてこの2パターンを考えています。で日本に行かない。日本に行く予定はないけれども、勉強しているんだという人のカテゴリーで、やはり一番大きいのは初中等の教育だと思います。えっと、学校、えっと、小学生、中学生、高校生で日本語を勉強している人たちですね。次に考えたのは趣味とか教養とか障害教育。 そして日本語を勉強しようと思っている日本語を勉強している方々ですね。で最後には日本には行かないけれどもつまり現地で現地にある日系企業に就職するために日本語を勉強しているといったカテゴリーの方々です。で今日はこれからの時間でこの5つのカテゴリーに関してえっと話をしていきたいと思います。でまず一番最初ここに挙げているえっと日本に留学のために行く。 そのために母国で日本語を勉強しているという方々ですね。まず日本に留学に行っている人はじゃあどのくらいいるんですか？というとこれもお手元に資料をあげてあります。えっ、ー、とトータルナンバーというのはこれ18年の6月末の資料なんですが、18年の6月の末に日本にいる外国人の数です。 つまり、ブータン人は18年6月末の時点で869人、日本にいます。その869人の中の744人、実は 85% が留学生だということなんですね。 で残りの106あ140人、あ違うな、120人ぐらいでしょうかね、120人ぐらいがそれ以外の、先ほどざっとお見せした、それぞれのビザで、えー、日本に行っているということになります。例えば、インドを見てください、インドは3万8000人の方が、今、日本にあの18年の6月の時点でいたんですが、その時点で、学生のビザを持っている人、留学は実は1740人しかいません。 約ですねつまりブータンからは 85% が留学生として行っていて一方インドではえっとわずか 4.5% しか留学ビザでは行っていないということがこういった数字から読み取れるかなと思います。で日本に留学に行くんですがそのためには何が必要かというと、えー、留学ビザが必要です。 えっと、日本に行く留学ビザを取るためには、えっと、日本語能力証明書というのが必要になります。一般的にあの JLPT、日本語能力テストですとか、えっと、NAT テスト、J テストといったものがメジャーかと思うんですが、えっと、実はこういうのが法務省から出ていまして、JLPTN5 相当以上の日本語を要すること、 あの必要条件になっていて、じゃあ、JLPTN5 以上というのは、他のテストだと何ですかというと、例えば BJT ビジネステストであったり、J テスト、ア a t テスト、標準ビジネス日本語テスト、ちょっと下に行ってもらえますか。というふうに、実は私もこれ、調べるまで知らなかったんですけど、実は10種類ほど法務省からは認められているということなんですね。多分 あの南アジアではその JLPT、NAT テスト、J テストをやっている国もあまりないんじゃなかったんでしょうかね。というのがあって、ほかにもメジャーではない、あまり知られていないけれども、法務省からはこういったテストで日本語能力の認定もできますよというのを、試験が10種類ほど挙げられています。はい、いすません、閉じてください じゃあ、JLPTN5 レベル勉強するためには、今ここにいらっしゃる先生方はどういったことをすればいいのかというと、例えば N5 程度ですと、大体150時間というふうに言われていますので、例えば週に6時間勉強したら25週間、半年かかるということですよね。どうでしょう、皆さんの実感として、0初級から始めてだいたい半年ぐらいで N5 レベルにはいってますかね。 えー、例えばみんなの日本語を使うとしたらちょうど150時間であの25個まで終わる計算なんですけれどもただ文字学習は含まれていないでしょうしその文化を教えたりという時間もその他もろもろかかるということですね。で N4 になると当然その倍ですので同じぐらい週に6時間で50週間続けても大体1年間ぐらいかかるだろうという計算ですね。 先ほどの法務省の日本語能力の認定は N5 以上ということで N5 でも留学ビザを申請できるわけですけれどもこれも法務省の何なんでしょうね N4 でも難しいときもあったりとかあと日本の法務省のどこに出すかも違うようですね沖縄に出すのか仙台に出すのかとかでそのときどき違うと思いますが基本的には N5 以上を持っていればということだそうです。 でじゃあ、この150時間とか300時間ぐらいで何を勉強すればいいのかというと、もちろん皆さん日本語能力証明書を必要としているわけですから、N5 だったら N5 に合格できる日本語を皆さん教えようとするんじゃないかなというふうに考えています。ね、ただ、あの明らかに法日目的あの、日本に行って勉強したいんですよという方の場合、N5 に合格だするだけではダメで、 じゃあ、日本に行った後、日本で困らないための日本語。そこで、あの、会話の必要性ですとか、コミュニケーション能力の重要性だったり、まあ、ある程度のサバイバル能力ですよね。というのと、あと、日本文化というのもある程度教えなければいけないんじゃないかなというふうに考えています。 で試験に合格できる日本語 N5N4 に合格できる日本語ということで、えー、当たり前の話ですけど、あのー、大きいのはやはり文字学習だと思うんですね単にコミュニケーションするだけ、まあとで技能実習の話が出てきますけれども日本に行ってコミュニケーションするだけだったら必ずしもひらがなかたかなの学習、えー、特に漢字のいくつあるの先生と聞かれてなんかうなだれてしまうあの漢字の 学習がもし軽減されれば、日本語学習も大きく方向性は変わると思うんですが、とりあえず今のところは日本語 JLPT を受けるためには前提として、ひらがな、カタカナ、漢字を覚えてないと、もう話にならないというか、試験を受けるところまでもいかないということが、実は私はこれが一つ大きな問題ではないのかなというふうに考えています。つまり、今後の新しく、あの、訪日、日本に就労する人のための 日本語のテストは必ずしも文字は必要じゃないんじゃないかというふうな考えを私は持っているということですね。で一方あの、日本に行った後困らないための日本語とか日本文化というのもこの JLPT 合格するのとはまた別のカテゴリー、別の考え方で教えていかなければいけないんじゃないかなと思っています。で特に日本文化、もちろん茶道、華道、歌舞伎というようなことを教えるのも重要なんですが ここ「ルールを守らない人に厳しい」って書きましたけれども日本人ってあの怖いですよねなんだろう私も海外長くいてなんか海外じゃ許されるようなことが日本ではもう絶対許してもらえないエレベーターでちょっと右の方に寄っていくとチッとか後ろの方でなんか<笑>とても冷たいリアクションをされるとかなんかまあ電車の乗り方のマナーとかエレベーターの乗り方のマナーというようなものに実は日本人はとても厳しくて。 声に出さないまでもなんかあからさまに嫌な顔をされたり、これだから外国人はみたいな言葉で言え、言われない分余計なんか嫌な思いをするのが多分こういうあの日本のところじゃないのかなというふうなふうに考えていて、これから日本に行って勉強したいと思っている学生さんたちにはこういったところもある程度時間をかけて教えていく必要があるのかなというふうに思います。 あともう一つあの留学のための日本語として考えなければいけない視点としてえじゃ あ, あのそれぞれの母国のどこで勉強すればいいのかということをですね例えばあの中等期間中学高校で勉強してそのまま日本に留学行きたいと考える国があるのかもしれませんまあ日本人だと一般的ですよね日本の高校で英語を勉強してじゃあアメリカの大学に留学しようかという方も多いと思うんですけれどもじゃ どこかの国でこうやって中東で勉強してそのまま日本に留学するような国があるのかどうかということですよね。で高等機関ですとやはり主専攻で学んでいるのか副専攻や、えっと、インドではサティフィケートコースといったりするようですけどもそういったところで学んでいるのかということただ多く の, あの国はやはり民間でそういう、えー、受け入れを担っているのかなというふうに思います。 まあ、いずれにしてもどこでその日本に留学するという目的にあったシラバスがされているのか、日本語能力証明書がある程度 N5 だったり N4 だったりというものが取れて、あと先ほど申し上げたような日本文化、日本に行くための配慮というのがされているのかなというふうに思います。このどこで学ぶかに関しては、次のページに えっと、次のページに、期間種別の、えぇ、期間数というふうにしてあげてあります。えっと、例えばこれ、バングラディッシュですと、初中等がこのぐらい、あ、ごめんなさい。これ、期間者数じゃないですね。学習者数です。すいません。あの、期間の数ではなくて、勉強している人の数ですね。えっと、スリランカが、 多いですねえっとこういったところで皆さん日本語を勉強してまあ中にはその留学目的でというふうに考えている方もいるだろうということですね。最後にあの モデルロールとして挙げてあるんですが、今やはりあの日本国内では留学生イコール就労目的で来ているようなイメージがだんだん強くなってしまっている感もあるんですけれども、やはりあのそれぞれの国で勉強して日本に憧れて日本に留学したいなと思っている人たちにはある程度こういった、何て言うんでしょうね、まあ理想を 自分の国で N5、まあ、N4 ぐらい勉強して日本に行って、日本語学校で N1 まで勉強して、大学に行って、大学出て日本で何年か働いて、で、自分の国に戻ってきました。めでたし、めでたし、みたいな。ある程度、まあ、あの、夢と言っちゃ変ですけどね、そうやって、あの、幸せになれるような成功例を示してあげると、 え、日本に行って勉強したいなという希望者が増えるのかなというふうに思っています。で、この留学のための日本語の今後ですが、これは実はよくわかりません。どうなません。えっと、一つこれからお話しする就労というビザが増えて、あの、これまでのように、えー、留学で行く人は減るんじゃないのかっていうふうな話はよく出ていると思います。 つまり留学を隠れ身のにした就労という人が減って、もちろん留学は本当に勉強したい人だけが留学するようになってで、働きたい人は別に資格ができたでしょうということで、留学ビザの審査が厳しくなるんではないのかなというふうな話はいろいろなところから聞いています。ただ、実際それでどうなるのかとか、就労もこれ数 の, あの35万人でしたか。5万 5年間で35万人という数値目標を出しているんですけども、そこまで達成しないんだったら、今までのように、ある程度留学ビザで行って就労するのも許容するような方向に行くのかどうかですね。それはちょっと判断がつかないと思います。はい、次に行きます。次のこの就労のところですね。 えっと、就労に関して、じゃあ、今日本に行って働いている人、いる人はどのくらいいるのかというのが、ここに書いてある、えっと、主な就労ビザによる在日の数というところに挙げてあります。えっと、皆さんのお手元の資料4になります。えっと、これは、あの、技能実習生は含まれていません。 もちろんこれから始まる4月から始まる特定技能ビザも含まれていない今というか18年の6月時点で日本に行っている人たちですね。企業内転勤であったりこの技能というビザの種類でこれは先ほどと同じように日本にいるその国の人たちの総数ですね。 例えばインドの場合は3万8000人行っているんですが7000人近くがこの技術人文知識国際業務というカテゴリーで、えー、これ何だと私も調べてみたんですけどいわゆる日本の一般企業に就職するとこういうビザになるそうです日本の会社で通訳やっていますとか翻訳やっていますという方であの IT の方なんかをこちらの技能ビザというもので日本に行っている人たちが多いようですね でまあ、あのここに書いてあるこの方々はすで、えっと、に就労ビザを持っている人というふうに考えて構わないと思います。もうあらかじめ会社の予定で日本に行く、えー、考えがある方々ですね。で、彼らに関する、えっと、日本語学習という観点で見ると当然ながら企業内研修、訪日前研修というのが挙げられると思います。 9月から日本に行くので、その前に3ヶ月間日本語を勉強したいです。といったような、そうですね。9月から日本に行くということはもう前提となっているというふうな学習者です。で、そこで教えなければいけないのはビジネスマナー。ただもちろん、あの、今現在働いている人たちは、それぞれの国のビジネスマナーは十分ご存知なわけですから、あくまで日本人と日本の会社で円満に働くための ビジネスマナーとということになりますなんか最近あのネットとかで反抗すときこうやって何や頭を傾けて押すのが話題になってるの皆さんご存知ですかねなんかああいうのがなんか日本のビジネスマナーに当たるのかどうかね覚えておかないと恥をかくのかどうかもちろんまあ会社によって違うんでしょうけどねそういうことも含めて なんか日本には日本のやはり特殊なビジネスマナーだったり、えー、どうやって先輩を立てる、上司を立てるみたいなところも様々あると思いますので、そういうところを、えー、私たち日本語教師の仕事になるのかなと思います。あとはもちろん生活、あ専門用語もあるでしょうし、えー、日本である程度暮らすとしたら生活のための日本語というのもなければいけないと思います。 で、ここで一つ、このビザに関して、こういったカテゴリーで日本に行く人に関して、えっと、先ほども宮本の話、あの、朝の挨拶でもありましたけれども、日印政府の取り組みとして、えっと、インドでの取り組みですね。インドの若者たちにもっと日本で働いてもらいたいというふうな考えを日印両政府は持っているそうです。で、そのためには理系の大学に日本語コースを作る。つまり、IT、 とか理系の学生に日本語をちょっと覚えてもらってもちろんあの仕事の中心は英語になるのかもしれませんがこれでどんどん日本に行ってもらおうということで日本側からもこういった人材に対する要望こういう人材が欲しいなという声が多数インドに寄せられているそう で, すでで理工系大学に日本語コースを作りましょうということでただその前段階としてじゃあ 理工系大学で日本語を教えられる人間、先生が少ないので、まず先生を育てようということで、えっと、これ、総領事のお話にあったんでしょうか。18年の7月から日本語教師育成センターというのを、ネルー大学の中に開設しています。で、最終的には5年間で100の高等教育機関で講座を設立する、1000人の日本語教師を育成するということが目標として挙げられています。 でこの100の高等教育機関1000人の日本語教師というのはこういうビザであ先ほどのビザのようなあのカテゴリー日本に行って働く人たちのために、えー、日本語を教えましょうという目的で作られています、はい、じゃあここからまたつあの違う話ですでもう一つのグループとしてこれからビザを取りたい あの会社の派遣とかではなくて、これから日本に行って働きたいということで、ここにえと技能実習制度、これはもちろん厳密にはあの技能のための実習ですので、就労とは言えない、就労ではないという考え方、勉強しに行っているんだということになっているんですが、現実的にはある程度労働力になっていると思います。 で、これ TITP というふうに呼ばせていただきます。あともう一つ今年の4月から始まる特定技能1号、2号というものを大きく分けてこの2つが先ほどのもう日本に行くことが決まっている人材とは別に新たに日本語を勉強して日本に行きたいと思っているそうなのかなというふうに考えています。で、この技能実習生の数なんですが 資料7の方に上げてあります。えっと、皆さんご存知の方も多いと思いますが技能実習生というのは大きく分けて企業単独型 会社が自分の会社で技能実習生を呼ぶパターンと団体管理型ということで日本に受け入れ団体というのがたくさんあるんですがその受け入れ団体がまとめて技能実習生を呼ぶパターンに分かれていてこの団体型の受け入れが実は全体の 90% 以上を占めていますつまりほとんどの技能実習生というのは各企業が呼ぶものではなくて受け入れ団体というところが呼んで実習している。 これはそれぞれの1年目、2年目、3年目ということで、実はインドだけがちょっと特殊で、企業単独型で今まで43人、18年の6月の時点でいらっしゃったそうですけれども、インドもその後団体型の受け入れですでに何人か日本に行っているというふうに聞いています。で、この技能実習なんですが。 えっと、18年の12月、まあ、去年の年末ですね。去年の年末の時点で、えっと、144職種あるそうです。えっと、それで、あの、年末時点で144種類あって、先日、あの、厚生省の方が来ておっしゃっていたんですが、今でも1ヶ月に1つの職種のペースで増えているそうです。 技能実習生を受け入れる、え職種がどんどんどんどん、まだまだ、現時点、まだまだ増加しているということですね。で、えー、っと、これら技能実習生、えー、技能実習で日本に行かれる方、あ の, この、この辺までが南アジアの数なんですが、実はまだまだほとんど行ってないということなんですね、南アジアからは。で、対しては、これ、中国、ベトナム、インドネシアを挙げてあるのは、 技能実習生として日本に行っている数が多い国を取り出してあげておりますでこちらを見る と,、えー、とほとんどこの団体管理型というところでこのぐらいの人数が行っていてそれに比べて南アジアからはこのぐらいしか行っていないということなんですねでこの144の職種の中で基本的に日本語能力の証明書留学ビザのような日本語能力を証明する必要はないというふうに聞いています ただ、実際問題として、その日本の受け入れ機関側が、全く日本語できない人来られてもなというのはもちろんあるでしょうから、例えば職種が農業とか漁業であるにしても、ある程度日本語勉強してきた人の方が受け入れやすい、うちの会社で取ろうかなというふうには日本側が考えるらしくて、そのために、えっと、法日前に日本語を勉強している方というのは多いというふうに聞いています。 で多分、おそらくネパール、ネパールなんかですと、その日本に行くというのが決まってから、おそらく無料で教えるんでしょうかね。その日本に行くまでの期間、じゃあちょっとでも日本語勉強して習ってから行きなさいね。その分別に授業料取りませんよということで、え教えているような期間も多いというふうに聞いています。ただ、これ、あの、介護に関してだけは、えー、違うものであって、日本に行く前に N4 が必要。 というふうに決められています。で、日本に行って1年後に N3 を取ってくださいねということも決められているんですね。ただ、えー、そこを開けてください。下のところです。はい。えー、はい。この辺で止めましょう。で 今お話したように、法日前に N4、日本に行ってから N3 というふうに決められているんですが、実際問題、日本で働きながら、あの、介護の実習をしながら、じゃあ N4 から N3 まで1年間でレベルアップできるかというと非常に厳しいんですね。で、EPA で行ってる人も、あの、なかなか、あの、切り替えできないというふうになっていますけれども、この、 介護実習で行っている方も N4 から働きながら N3 に行くのはちょっと無理なんじゃないかということで、えっと、N3 に行かなくても、えー、働き続けられるような条件を新たに作ろうということで、介護の方のための新試験ということも検討されているそうです。この新しい試験、新試験に受かれば、 まあ、行く時は N4, なんです、ね、ただ N4 から N3 に上がらなくても、その新試験に合格すればいいよという、なんか抜け道的なものを今、用意しているということを、この前来た厚生省の方がおっしゃっていました。はい、閉じてください。でじゃあ、実際に介護実習生として、これまでに何日本に行ったのかというと、実は、 介護、技能実習生の介護という分野は、2017年の11月から始まったんですが、2018年の10月31日まで、1年間で実際に日本に行った人の数というのは実はこれ、世界中から247人しか行っていません。一番最初に中国からお二人の方が技能実習としてきて、5月に始まったんですが、 その後、これ実は申請者数です。申請、このぐらい、インドネシア、中国、ベトナムあたりからこのぐらいの人数申請してるんですが、えっと、申請合計は、ここですね、472人、あ、ごめんなさい、申請人数は900人ぐらいですか。900人ぐらい申請して、日本であ来ていいですよと認められた数が472人ですが、実際に行ったのは247人だけというふうに、 実はこれ、あの、日本側が期待しているよりもまだまだ少ない数字というふうに書いてあります。つまり、あの、日本が来てくれ、来てくれと思っているほど海外の人たち、少なくてもこのインドネシア、中国、ベトナムの方々はここ、認められたけれども、行っている人も少ないということなんですね。です。これだけあの、行って、じゃあ本当にキャリアアップできるのかですとか、 あの実は、行く人のほとんどが母国で、あの、看護の仕事をしている方が多いというふうに聞いています。これから、あの、インドから行く、え5人の方でしょうか。皆さん、あの、学生だというふうに聞いていますが、看護の人が日本に行って、じゃあ実際に介護の仕事ができるのかどうかということですよね。で、日本で介護の仕事をして帰ってきて、母国でそれが本当にケリアアップにつながるのかどうかということ、あたりに疑問を持っているというふうに聞いています。 これ先ほどもお見せした JLPT の2017年度と1 8年度の数字なんですがこれまでお伝えしたように留学ビザは N5 レベルで行けるそらく技能実習の人も N5 合格しないまでも も, うもちろん当然初級を勉強するわけですからレベルとしてはこの辺のところを考えているということでやはりどこの国もこの N5 レベルが 他のレベルと比べて非常に大きくなっているということがお分かりかと思いますただ興味深いのはやはりインドでインド実はもちろん N1 が少ない N2 が少ないというのはどこの国でも共通した現象なんですが N3N4N5 というそんなにまあもちろん N5 多いんですけどねあの変わらないかなというふうなのがお分かりかと思います つまりインドは他の国に比べてその N5 で学習を終えて日本に行く N4 で学習を終えて日本に行くという人がまだ少ないということなんですね。でそのまま学習を継続してつまりインドの国内で N3 を受ける人インドの国内で N2 を受ける人というふうな層もまだまだインドにはある程度いるということですね。 で例えばあの N1 あたりが少ない国ですとやはり教える先生方もあの N1 は教えられない N2 は教えられないという先生方のレベルにも関わってくることになりますよね。でよく聞くのはいつも N5 だけ勉教えているから N5 は教えられるけどその上は教えられないだから教えられないというか学習者がいないのであの教える場がないという問題ですね。 ということで、教師の質の低下というところにもつながっていってしまうのかなというふうに考えています。あら時間がもうすぐですよね。あと5分ぐらいで大丈夫ですか。えー、っと、これを開けましょう。じゃあ次すみません。特定技能という4月から始まる技能ビザの話です。えっと、先ほど技能実習生144の職種があって、今現在増えているというふうにお伝えしましたけれども、実は4月から始まるこの技能ビザというのは、 14の職種だけででしか認められていないなんです、ね、であの日本にいる技能実習生が3年間の技能実習を終わった後大量にこの特定技能ビザの方に流れてくるんではないかというふうな噂ですとかある程度の期待がされていると思いますが認められているのは実はこの14職種だけであって、えっと、特定技能ビザの2号に関してはこの建設と造船 白用工業という2種類でしか実は認められていないんですね。ですから皆さんのもし学生が私は特定技能ビザで日本に行きたいというふうに言っている人がいたとしても本当にこの専門建設とか造船の専門家であるのかどうかということをもう一度確認された方がいいと思います。ただこの 建設というのも実は癖者でして、なんていうの、本当に単純労働で働いている方って実はたくさんいらっしゃいますよね。あの、肉体労働ですで。その肉体労働、だから工事現場でなんか重たいものを運んでいる人が、この特定技能ビザで認められるかどうかというのが実はよくわかりません。で、特定技能ビザは、えーえー、っと、技能試験というのが必要で、 その自分の持っている技能に関する試験も必要ですし、あと日本語の試験もあります。日本語の試験は日本語能力試験の N4 レベル、もしくはここに国際交流基金日本語基礎テストというふうなのが書いてあります。で、これ今はありません。これがこれから新設されるということですね。で この日本語能力試験 JLPT N4 以上またはたるので、おそらくこの JLPT N4 以上と同レベルのテスト、日本語基礎テストというものが、えっと、今年から実施される予定になっているというふうに聞いています。はい、えー、っと、それで JLPT の N4 と日本語基礎テストということで、この日本語基礎テストというのは、 9カ国、今年の4月から実施予定であるというものがいろいろなところで報道されていると思います。で、南アジアだとネパールが含まれているんですね。で、この日本語基礎テストってじゃあどういうテストなんですか ?L4 とどっちを受けさせればいいのですかという質問があると思うんですが、これ実はまだわかりません。実際にあの実施してみて、おそらくパイロットテストみたいなことを実施した 結果がそれぞれ、あのー、標準化されるというか、今の時点ではまだ不明ということで、えー、ご了承ください。ただ、あの、特定技能ビザで行かれる人、今お話したように、技能実習生の3年目から移行というのは、実は14の職種に限られるということ。 で海外から行くのはあの N4 があったらじゃあ簡単に行けるんですかというとそれはまだわからないですねあともう一つ新テストに関して、えー、南アジアではネパールだけなんですがこの新テストで行く人がどのくらいあるのかというのもちょっと未定です、えー、19年から24年までだいたい25万人から35万人ぐらいを日本側は見込んでいるという話です すみません。ちょっと終わらなくなってきました。この辺飛ばします。えっと、次にどうしていくのかということで、中東教育の話を少しだけじゃあさせてください。えっと、先ほども言ったように、中東教育のえ学習者数は南アジアではこのような形になっています。で、中東教育のえ日本語教育を考える場合に、どうして小学生、中学生が日本語を勉強するのという根本のところから、まずえ考えていくべきだと思うんですね。 で、インドではよく三言語政策と言われていて、えっ、ー、と、ヒンドゥーと英語と、あと自分の母語なんでしょうか。というふうに三つ勉強するというふうに考えると、第四の言語として日本語、ドイツ語、フランス語を学ぶ意義はじゃあどこにあるのかという問題。で、あのー、ご存知のように子どもたちみんな忙しいですから、教科にならない、進学するための評価にならない、えー、学習を子どもに無理強いさせることは、 逆に子供にとって良くないんじゃないかというふうな考えも十分あり得ると思います。特にこの学校教育の時間をわざわざ使って日本語を勉強させてそれが成績にもつながらない評価もされないんだったらじゃあ何の意味があるのということですね。 で、じゃあ、外国語教育はやめても英語一本に絞った方がいいんじゃないのというふうな議論もあると思います。ただ、そこで提案したいのは、あの、外国語教育を通して21世紀スキルを身につけるということで、えっ、ー、と、これもちょっと時間がなくて、あの、お話できないようなので、一番下、あの、配布資料のところに書いてあります。あの、こういうのがインターネットでダウンロードできるので、えっと、英語バージョンと日本語バージョンがあります。これはと、あの、東南アジアの5カ国で、 21世紀スキルを身につけるために学校教育がどう変わっていったのかそれぞれの国で法令をどのように変えて学習の中に21世紀スキルとか3つのコンピテンシーというのを取り組んでいくのかということを報告したものです。はいじゃあ閉じてください。 これも後であの、インターネットで見ていただければお分かりかと思うんですが、この3つのキーコンピテンシーというのと、あと21世紀スキルと言われている、これからの社会を生き抜くために、今の子供たちが必要な能力ですよね。そういったものを外国語学習を通じて身につけさせられるんじゃないかな、というふうな意見です。で、これも日本語バージョンがあるんですが。えっと、最後にじゃあ、趣味とか教養というのは、 まあ、こういう層というのは、どこの国にもいると思います。漢字博士だったり、アニメオタクだったりという人たちですよね。 この前は日本語は難しいから勉強したいですというふうな方もいらっしゃいました。で、こういった層の方々に、じゃあ私たち日本語教師としてどのようなアプローチをすればもっとこういった層を増やしていける、こういった層が興味を持って生涯学習として日本語を学んでいけるのかということも、南アジアの日本語教育の大きなテーマでないのかなというふうに思います。 あと最後すみません。えっ、ー、と、母国内、自分の国の中で働くということは、あの日系企業による就職するというパターンを想定しているんですが、これもあの、難休に合格すると就職できるとか、合格すると給料が上がる、あるいはポジションが上がるというふうな、えー、国も多いと思いますで。特にあの、インドだと、あの、N 3ぐらいでも私は通訳で働いています、翻訳していますという方が多いんですが、 えー、おそらく皆さん、日本語を見て母語の方に変えている、で当然、母語から日本語に変えるというふうなニーズは少ないですよね、インドの人が英語から日本語に直す、つまり日本語の作文能力ですよね、日本語の方の表現能力、発出能力というふうなのはまだまだ高くないと思うので、えー、ここをどのように上げていくのかということも、それぞれの国のえこういった層に対するえ現場での課題なのかなというふうに思います。